ョーたちはスポーツ進学校に通う仲の良い3人組ある日クラブの生徒たちが次々と襲われる事件が発生した仲間を守れなかった彼らは敵を討つために立ち上がった畜生オイラのせいだ低学になったせいで兄貴の腕は私のとこだって後輩が何人も怪我をしてしまったし はオイラの兄貴だぞてめの後輩なんかと一緒にすんなよやめろまた喧嘩する気かとにかく犯人を探すんだヘッ下道高校のヤツに決まってるさヤツらはいつもオイラたちの邪魔をするからないたぞ下道高校のヤツらが 兄貴の仇だ私は後輩の仇だよ仇だと何のことだそんな覚えは<笑>いいじゃねえかよ五輪高校のやつじゃん受けて立つぜ ハッもこれぐらいハッくなりッハな。ハッハッハッハッちッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッはッハッハッハッハッハッハッハッ ちょっと待ナツ連中は嘘はついてないよそんなら誰がやったって言うんだよそこの君待ちなさいそんなものを持っていたら危ないですよ先生 襲った や, つをやっつける武器なんだよ<笑>なるほどねよたちもあそこにやられたねあんたたち何か知ってるね隠してないで教えなさいよ目には目というわけだその考えでは教えるわけにはいかないまったく仕方がないな レイボールのユンカー ま た, <descriptor> また喧嘩しちまったよ。 やったー野球もこれぐらい上手くなりてないきなり襲うなんてアンビームボー !YO たちの標識を疑っちゃうね常識だろうまあ、誰にも過ちはある君たちを襲ったのはジャスティス学へ だとクソ誰もぶちのめしてやらあっしょうま待ちなさいよまだ場所も聞いてないのよしょうまいい加減にしなさいよさっきの子たちにも謝らないでなんで謝んなくちゃいけねえんだ 兄は兄貴がやられてるんだぞもうなんて自分勝手なんだろうそれだからあんたはガキなのようるさえよお前のオイラの気持ちがわかるもんかやれやれまたかブレインボールといけまいかラウン1ポイント Hit, get, get, get, get, get, get, t get, get, get, get, get, g e たか<笑>そうだよな夏も後輩がやられて悔しいんだよな。 私ももし肉親がやられてたらきっと同じように我を失ってるよねやれやれやっと仲直りか世話の焼ける奴らだなどうしたのロベルトひどい怪我。後で行くから病院に行って あなたたちは五輪高校の生徒ね誰だよお前ら私たちはジャスティス学園の者だ君たちの仲間は預からせてもらったえロベルトまであんたたちはどこまで腐ってんのうん行こうブレイブ ーーいいファイナルラウンドファイト 何や そうだったようですね。手加減はしておいた。悪いが失礼でする。まちやがれ畜生は。さあ足が動かねえ。おいらたちはやつらは倒せねえのかよ。そうだ太陽学園に行こうよ。ひなが力になってくれるかも。 あんたのところにジャスティス学園の連中は来なかった夏もジャスティスの手先なんでしょもう騙されないからおい待てよそりゃどういうことだよプレイボールといきますかローン1フェイク ま た, また喧嘩しちまったよ。 ね、<half> 野球もこれぐらいうまくなりてえなぁ。 キナ落ち着いた私たちが敵なわけないじゃない夏ごめん私京介をさらわれて気が動転してて気にしないで私たち親友でしょ悪いが俺はもう少しこいつを落ち着かせてから行くぜゴベルトだけじゃなかったのだよしマジでぶっ潰してやろう ジャススティス学園かよナツどうした元気ねえなあたしたちってさいつもロベルトに迷惑かけてるよねオイロなんかあいつがいなきゃとっくの昔に退学処分だよな絶対に助けなきゃねナツ敵が来たぞ負けるんじゃねえぞ レイボールのイケルンカ りりー ビ, クービクトリーまた喧嘩しちまったよラウンド2ファイト 野球もこれぐらいうまくなりてぇなやっぱりお前たちかよロベルトをどこにやったんだよ 私たちは洗脳されていたのだ本当の敵は中にいるもうだまされねえぞ指揮者を果てよこの野郎ダメ気を失ったみたいこれは中に行くしかないね さすがは全国大会常連校素晴らしい運動神経をしている今からでも遅くはないどうだねわしと全国制覇をする気はないかね誰がお前なんかと冗談じゃねえよおおそれは残念だ、ね、君の仲間は快く協力してくれたのだがなロベルトがどうしてなぜ るとはそんなやるやる マ<笑>ビクトリーまたケンカしちまったよラウ<笑>ンド2ファイト てらファイトビックリ 大丈夫なのどうして俺なんかを助けに来たんだひねくれんのもいい加減にしろ俺イたちはいつまでも一緒じゃねえかよハハハハ、<笑>スポーツに友情か実に素晴らしいものを見せてもらったよその声は一体誰なの 私が新学長のヒョウだ君たちには残念だがそのドラマは悲劇で終わらせてもらうお前が俺たちの学校を襲った本当の犯人というわけかへえ五輪高校なめんじゃねえよ私たちが三人揃ったらどんな奴にも負けはしない友情の絆というやつか面白いけど 私に通用するか試してみるがいいプレーボールの岩川ラウンドワンプイト行くぞし<笑><は> <Creative> おりゃよっ <chu> ま, たまた喧嘩しちまったよ。 フォリアンティフォリアンテリアンリアンリアンリアリアリアリアリアリア 負けー行やったビクトリーまた喧嘩しちまったよ<笑>兄貴ごめんよオイラが低額にならなければ兄貴を守れたのに兄貴の夢を壊したのはオイラだ気にするな。 医者も時間はかかるが腕は元通りになると言ってくれたからな本当なのかい兄貴ああだけど卒業してすぐにプロになるのは間に合わないから大学からプロを目指すことにするよそしたらお前の方がプロでは先輩になるな冗談はやめてくれよこんなチビの万年補欠がプロなんかになれるわけねえよ お前、この1年で身長がずいぶん高くなっているのに気がついていないのかお前は焼き球の力も身長もまだまだ伸びるさそうだなそのお前の彼女よりも背が高くなるぞか彼女ってそんなのと違うよ兄やだなんておかしくなったんじゃねえかおいおいそんなに顔に出ているようじゃピッチャーに狙い球を知られてしまうぜ ああ、まずあの短期から直さないとプロ野球どころじゃないな。